前体をっていって腕とクラブがが、はい、そのの状態ででででままままず体を体をを右にに回回しししてててていいいいききすすす前傾あげここここれ逆今こうなっっちゃってるんですよはい、はい、必ず立ててあげない えー、<笑>らでも皆さんやっぱこうなっちゃってるんですよ。ああそうかも。右に倒れちゃ う, そ う, そう必ず上げてった時上げていく時も多少やっぱちょっとこう音楽にはなっちゃってるんですけど、はいまあ、曲がってはいるんで必ず打ち終わってからラブ立ててあげないと立ててあげると肘がこう引けにくくなるんですよ。左肘肘が外向いいちゃっっててるんですよねはい本来肘って 下向いてる形になるんで、それ肘で意識しようとしてもなかなか難しいんでクラブを立ててあげるようにイメージしてあげると自然と肘って下向くから。ちょっとやってみよう見え<笑>て、そう、そう、そ, そ, そう、そう、そう、そう、そう、そう、クラブヘッドが走ってくれるのもあるんで、下までやってみて、状態が上向きづらい。皆、は、さ、い、んもクラブが立たないから自分が上向いちゃう。 確かに、そうスイングです、私は<笑>ね。こんな感じですよね、多分はいそ う, そうです、ちっちゃいアプローチもそう、そうですよねうなちゃうそう、ちっちゃいアプローチも必ず、ヘッドを引き出して、ちょっと立ててあげるぐらいのネージ、ちっちゃいの、そ う, そうそうそ う, そ, うそうそうそう、そうだから、たぶん自分の中で違和感あると思うんですけど、さっきの打ち方より全然いいんですよ、そうですそうそうそうそう、フルショットもそう。 上げてったら、こたねで、立てて、え 手, 手まで持って、フルショット。フルショット も, もちろんもちろん、立たないと、自分の中でこうやって持っていかなくて、あじゃあ、だから、その時に体が倒れちゃう。ええー、立てる、立てる、とにかく立てて。お待たせいたしました。そう、そう、そう。ああ、なんかいいよ。ね、<笑>立てる、全部、ドライバーから、これでも、全部、え、全部、全部。 ナイス素振りなんですけど素振りでも、うん、多分ヘッドスピードがちょっと変わってるこれ前のやつ<笑>で、立てるように振ってもらったやつほら、うん、あーなんかシュンってシュンってなりますねそうそうそうそうちょっと怖がらずに立 て,、うん、立てて立ててやってみたいますいくら失敗してもいいんでラウンドレッスンだから失敗してもらわないと<笑>ありがとうございます参<笑><笑>りますはい、ね、お願いします 当てにいった感じですね<笑>、うん、うわ体が止まっちゃっいや、ちょっと体突っ込んでるのわかりますわかります。すごい分かります、うん、上げます。こっから頭がちょっと左にずれるんですよ、うん、ほら、もう、はいなボールに当てに行くのに必死になっちゃってるね<笑>なるほど振ること振ることですね、ちょっと当てる方に意識いっちゃってますからね<笑>かしこまりました 青い T のあの200の杭見えますか？見、ね、えます、あ、この方向に行きましょうか。はい。と200ヤード以上あるのでちょっと遠で。先もう立てる立てる立てる立て る, 立てる、はい、はい。うん。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。いいで す, いいですありがとうございます。あいでも撮ろうするだけなんです、ね。はい。 なんで、そこの青い人たちが集まって、まず、ヘアライに立つ。っていうことだけで大丈夫です。で、左足下がりって、どっちに来やすいとかって話です。で、以前、あの練習場でお話 し, したのって、覚えてますか。左足が。もめ<笑>っちゃうから。そう、右に来やすいんです。はい、でこの場合、右、そうです右と左だったら、どっちが先ですか。左の方が、そうす、座敷タイプ。 なんか普通に振って、ちょっと右にやっすごい行きやすくなっちゃうんで、はい、ファーザーまずはこの辺に出す。失敗して右に行っ、林の中に行ったりとか、バンカーの中に入ったり、大変じゃないですか。はい。そう、だ次打ちやすいところで大丈夫。いつも通り、すぐりしてみてください。はい。そう。いそう。そう今この辺触れてるのわかります。ヘッドがはい。 だボールのスイッチは右のかかと内側の延長線上ぐらいに置いてあげないと届かないですかはいそっか何回か振ってそう確認するんでしたよねそうそうそうそうそうそうここまで傾斜続けばフルショットする必要はないですフルショットぐらい、はい、なぜかで飛ばす必要はないんで平らに出してもらえうと足回さなくていいってやつです大丈夫大丈 夫, 大丈夫もっと右に向いてもっと右にそうそうそうそうそうそうはい。 オッケ ー, ーナイスナイスそれぐらい強いんでこ今のアシしっかり当たる人はずっといるからねもっと振り幅小さくて大丈夫。 わかりました、うん、あとやっぱりちょっとこう打ちに行く動作が入るんで体突っ込むのがふと立っちゃうんですよ、はい、だからボールが低くなっちゃうその場でぐるっと回ったてあげるよしよしよしまあまあまあしょうがないしょうがないなかなか受けていきましょうちょっと練習続けるのが大事はいあ、こんなのそうそう、フレーハーバーってひよって押し、テイクバックが押す そ, そ, そう、そう そうそれですね。このぐらいまでくらいはへた走ってくれたらもうちょっと行ったって感じ。でも全然悪くない。すごいいい感じよ。っっっよん千足。にいなかったわじゃあ大丈夫。おおおおお。<笑>はい次切り替えてはい行きましょう。長い。短いですね。<笑> ロングオード、うん、なんたらいッケーです。 うん、さっい、よしはい、OK で す, オッケーですはいこういう打ち上げの方のほどはいなりやすいで気をつけてくださいね顔を上げないように、ね、そう、しっかりクラブ食べたり立てる立てて、振っちゃうはいおー、そうそうそうそういいいいいいいい当たらなくていいからはい当たらなくていいならうん OK! ちけど、落ちてくる、落ちてくる。あ、落ちた。オッケー。ナイス。ナイス。イス今立てれてましたか？<笑>うん、大丈夫、大丈夫。オッケーです、オッです。よかった。いい感じ、いい感じ、ね。クラブを立てるのは、カメラとか一人で練習するときはカメラとかで確認するのが一番いいのかな。今回本当は一番いいですね。 なんか気づくと立楽な方っていうかさ打ちやすい方に行っちゃうもんねん自分は立ててると思いながらもう全然できてないよって言われ て, て, てあーなるほどねはい特にボールがあるとそうなりやすいんで上にちょっと撮影しながら練、ね、習し て, きてあげるです、ね、ようにフォークトでいくとなるとですね今、はい、ちゃんとコースガイド見てたかどうか微妙なんですけどグリーンがこの傾斜のこっちのちょうど。 右の林のこの葉っぱあるじゃないですかはい。ギリギリのこの延長線なんですはいはいでなんかと左側にバンカーがあるんです<笑><笑>なるほどちなみに私でも狙いませんそうなんですね狙えないですこれは<笑>そっかやっぱりなんか残り何ヤードだからっていうので番手選びがちだったんですけどやっぱそれも最初の話の通りで<笑>そうです<笑>なるほど だいたいそう三十ヤード手前で行きたいから百五十百二十ヤードじゃないでしユーティリティになりますね。はい。<笑>なるほどー。なコースを戦略。マッチング何だろう、白い杭かカ。あれヤーデージ杭かな。はい。はい、さっさあささ。うん、ね。皆さん狙ってもらって大丈夫です。はい。うん。惜しい。すーわー惜しい。惜しい惜しい。 これ、飲んじゃった、飲んじね、やめちゃった。うん、惜しい。クラブ反対に持って、素振りしてもらっていいですか。はい、こっち側持って、する、はい、はい、はい。ね。ね、そうそうそう。二連続でいいですよ。そうそうそう。そうそ う, そう、と自然とクラブ立ちませんから、はい。自然に力入りすぎ。<笑> うん、そうそうそうそうそ う, そうナイスナイスナイス、うん、それぐらいのリか。クかちょっと途中ラウンドしてる力入ったなと思ったら軽く逆手に持って逆ヘッド側の方握ってあげてちょっとうなずいてたらできるそう50、うん、ちょっと50ちゃうと落ちいっちゃうんで<笑>まあ50いっちゃうかな手前バンカーあるんでこれでしっかり打ってもらって大丈夫です、はい なると、もう十六度でやす。やはい、あ、そうそうそう、自分の中で、はい、お腹ぐらいの位置でバックスイング止めてもらっている人、そうそうそうそうそう。そのぐらいの位置。そうそうそうそうそう。うん、オッケー、ナイスナイス、いいいいいい。いい <笑>ちょっと止まっちゃ、止まっちゃっても、じゃ入れてないんですけど。<笑>はい。はい、<笑>振り切れるようになるには、ちょっと慣れが必要。<笑>力入ってる、<笑>力入ってるよ。<笑>力入ってるぞ。<笑>はい。すみません、はい、ここって。はい。自分の、形だずっと、ここで、こうやって止まっちゃうんで。ピクピクならず、ちょっと前に来て。あ<笑>えてあげる。そう。<笑>力。入れないね。簡単、そう、<笑> そ, うそう、はい、このぐらい入れるでいいですから。 結構おら結、うん、俺も左狙うじゃないですか。 ここここのののフンンちょっっっと白くくなななてるここだたたららェ合合わわせせや す, くなすあそと向こうううううううそそそそセチぐらいいあに何かかつけて合わせ、えー、でもなんか距離感はさっきよりもなんか強い OK です。 はいえー、と今6番ホールのショートになってでここ終わったら3ホールは一回ちょっと森ちゃんの力は使わずに自分の判断でちょっとやるって、はいまあ、教えてもらったことっていうのをちょっと考えてて多分いっぱい習いすぎちゃってシンプルにこれだけは覚えといてほしいっていうのをスイングプ面とマネジメント面を森ちゃんからちょっと お伝えをお願いしただ美羽ちゃんってあれもこれもあれもこれもって今出ると思うんで<笑>なるほどスイング面はクラブをまあ立てることはいそれだけで大丈夫はい<笑>まあ立てる動作っていうのは力抜かないとできないんでっそっ一緒に力抜きましょうねリラックスしましょうね何ホールか言ったと思うんですけどそれも一緒に入ってるようなもんなんで、はい、クラブを立てることあとはその狙い方ですよね残り何ヤヤーードドっって言ったらそ の, そのヤード その届くクラブを使うではなくて、はい、状況に応じて逃げ道があればそこにまあ、その距離どおり打ってもらってもいいし、はいまあ、さっきみたいに手前にバンカーがある時はコロコロしちゃう可能性が高いじゃないですか、うん、今はそれを避けていくっていう感じで必ず障害物の確認をする、はい、かしこまりました下げてってください障害物は。かしこまりました<笑> そんな感じですねグリーン周りのアプローチ面とかは何かかありますかグリーンのアプローチはあのー、右にに体重が残らないようにそれは最初からあれかなさっき練習してたように8二で一回ちょっと左足下地になったらそうこう体重移動しないようにみたいなイメージでいいのかの変えないようにはい、うん、それでもやっぱどうしても打ち終わったと右に残っちゃうようだったらあのずっとやってた左足片足一本でやってればそもそも戻りようがないんで。 はい、それをちょっと途中切り替えてもらっても大丈夫、わかりました、はい。使い分けてください。うん、最初は極力やってみます、はい。もうこの今の教えはその立てるアプローチは左足体重で、あんま体重移動しないっていうのは。もう半永久。うん、はい。はい。守る。守る。も ち, ろんもちろん、もちろん。 はいこれからずっと続いていきますまやることありますもうそこだけそこが一番そこは直結そうですね、はい、早く習得したいですねそれは<笑>なんかこう考えずに体に染み込ませたいですねそれは、はい、それはもう練習しかないです練習しかないですそれこ<笑>今日は今日この場での習得が残念ながら無理です<笑><笑><笑><笑>頑張ります<笑>はい<笑>なかなか打ち下ろしですね本当ですね3 2 3 怖がらないでおー、前食ったんだけどえもう一回あ ー, あーって音鳴りました、ね、いや、マ前行きましょういはい、うん、ボールが行方不明なんでレッスンって感じでいいところからアプローチの練習です <笑>大事か、うん。そしたらゴリ押しようもうちろん外側にみたいそうそうそうそうするとちょっと体回しやすいと思う、ね。ああそうそ う, そうはい。うん一つはい。ちょうどあった。少しこ こ, ここまで上げてあげてください、ね。そうそうそう。あさ頭突っ込んだとこ後ろにこう自分が近づいちゃってるん、ね、でうんそうそうそうそうそう。 そのぐらいね<笑>、はい、じゃちょっとこのホールはボール回収して次行きましょう、はいまあ、次は3ホールちょっとそうです、ね、ゆうちゃんしたい で, ではい。